それでは踊っていただきましょう伊原水産北星学園の皆さんですどうぞソーランナイトにお越しの皆さんこんばんはーー学生チーム伊原水産北星学園ですソーラン祭りも3日目となりまして折り返し地点となりましたまだまだ残り3日間僕たち力で盛 り, 上げ盛り上げていきたいと思いますので

精一杯演武いたしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではまります集う光が夜を照らしかける思いが空を彩る伊原水産北星学園

先攻の先へ闇、はい、を照らすはあまたの優先夢を抱き和光堂熱き思いがそろえと立てる今宵我らが先攻となりて歴史を刻む

戦う力う踊るを減らす、勝てる思いがそトライクを奪う。